はい、こんばんは。猫、ね、ゆうなです。今日はバーチャルモーションキャプチャーでヘッドマートディスプレイを使わないで VTuber 風の動画を作る方法を紹介したいと思います。今ね、私はヘッドマートディスプレイ被ってなくて、頭のトラッキングはトラッカー使ってます。で、手には通常のハンドコントローラーにこもっている感じです。では早速ね、やり方説明していきたいと思います。 最初の状態は SteamVR 等は起動していないのでまず先に終了させていただきますね、はい、まず初めに通常通り SteamVR を最初に立ち上げてくださいで起動したら えっと、いつも通りに、えっと、今回はハンドコントローラーとトラッカーを使うので、順番に電源を入れていきたいと思います。まず右から、右を電源入れて、左も入れます。で、トラッカーの電源も入れます。はい、つきましたね。 これで OK です。で、エッドマウントディスプレイは使わないんですが、えっと、デフォルトだと SteamVR Home というアプリが起動してしまっているので、ちょっとね、これをアプリを終了させたいと思います。ヘッドマウントディスプレイかぶると、こんな感じの画面が見えていて、はい。システムメニューね、開いて、ここにあるシステムを押して、 チーム VR ホーム終了。これを押しちゃってください。そうするとね、いつもの白背景とベースステーションが見える画面になると思います。これで準備が完了です。そしたらバーチャルモーションキャプチャーを起動します。もうヘッドマートディスプレイはどっかにやって大丈夫です。 であとは普段通りに VRM の読み込みとかやっていただいていつもと違うのは詳細設定を開きトラッカー割り当てを設定を開くを行いますこの画面でそれぞれどこに何を割り当てるかというのが設定できます今回は頭にトラッカーをつけるのでこうやって頭とかトラ ールトラッカーををすす。って、緑になるものを選択します動いたものが緑がつくようになっているんですねで。同じように左手のコントローラー、左手手を揺すりながら緑になったのを選択。あ残りコントローラー右手1個なので、右になるやつを選択。はい、これで準備 OK です。 でキャリブレーション、好きなところ。例えば、もう座った状態でパソコンのモニターの方を見ながら、キャリブレーションをかけていきます、ね。ボールの位置はヘッドマートディスプレイの正面だったかな。それに向いてるんですけど、これ気にしないでキャリブレーションしちゃって大丈夫です。はい。はい、キャリブレーションされました。 これでですね、もう、手、えっと頭、いい感じに動くようになってます。ちね、寂しいので、こういう。はい。で、あと、カメラを、今回は、パーフなのでフロントで、ちょっと拡大して、中クリックのスクリックで移動させながら、させたりして、 あとはです、ね、フォブ。近いときはフォブを、ね、1にしてあげると、すごい絵作りが魅力的になります。はい、こんな感じです。これでね、さっきと同じように映像を作れるかと思います。今ね、右手を上げると、画面を見てるとき、逆というか判定しているので、気になるようであれば、あのミラーを設定するっていう設定項目があるので。 こ, こ, ですね、このミラーにチェック入れてやれば、見てる画面と手の操作が一致するようになります。こんな風にに、ね、表情を作ることも、コローラーで普通にできます。あとは、こをグリーンバックを OBS で普通に抜いてやるとこんな感じになって、あとはいろんな風に自由に装飾するだけです。 思ったより簡単に設定できると思うので、ぜひぜひトラッカーを1個持ってる人、試してみてください。今日の動画は以上です。ありがとうございました。